ユリコタエガです皆さんこんこにちはイエイ今日はねゆりこたえがと言ってもちょっと見た目と多分話の内容はねゆりこたえがっぽくないかもしれないけど本当の私のエールとしていろんなことで話したいなと思いますイェイイェイそういうことは私の大好きな6番目のことを話したいと思いますみんな私の持ってるイメージは YOU は何し日本ぽね2014年 アイドルになりたかった時のイメージあるんじゃないですかそこから4年前もうちょっと前に行くとこんな感じだったんですね大人になると逆に 16, 16歳と同じなことのもんになってるんじゃないかなってああ人生振り返してるんですねって思ったんだな J-POP とか当たり前も好きだしでも実は J-ROCK もすっごく大好きんですよアメリカのロックとかロンドンのロックは 超大好き。で、私のツイッターとか一さんラムをよく詳しく見てくれる方は多分、 そうそう分かってと思うんだけど、週に1年前から、ゆりこ大学と違うアカウントが、エレっていうのアカウントがね、出てきたんですよ。え、これはゆりこ大学ですかって、中ュが聞かれたんですね。実はね、このアカウントは、やっぱりそういう、ちょっとコスプレー関係図に、私の本当、何が好きとか、ちょっと新しいの私を見せたかったんですよね。深い深いの、本当の私は、こういう感じです。 でかなりザ・ロックですかなりザ・ロックなぜというとやっぱりロック好きだなって思う家とかカラオケにいる時にもうかなりうわーってな感じですよねー<笑> <笑>で、えっと、今回はね、ちょっと、一番最初ね、J6 だけにしようかなって思ってたんだけど、結構 J6 だけすると、なんかちょっと幅狭いになっちゃうから、両方で話したいと思います。まずはナンバー1。本当小さい時から大好きな、日本のバンドはマクションザホーモンです。そうそうそう<笑> バクチュンザ・ホーンはね結構昔から来てるんだね当たり前ぐらいの大好きな曲ね恋のメガラーバー大好きんですよあメジャーだねって思われても本当ト一番大好きなぜっていうとかわいい か, かわいいいい い, いちょっとジェ o ポ, ポ っ, ぽっぽいぐらいの 京子から距離ちょっっとヘビメートルも入ってて超大好きタイプです私の私の本とは声楽とかもそんな感じだよねって思うぐらいで彼女たちは本当と一番大好きですねまだコンサートとか行ったことないんだけどなかなかねコンサートに行かないんですよ私なぜっていうと一人に行くのはまずいしちょっと怖い怖いところがあるんですね仲間を見つけたい<笑>誰か誰かウェって<笑>行きたいんだけどなかなかないんですねその後はオールドスクールルスクに なると思うんだだけど、まあ、セックスピスピトルだったよね当たり前ロンドン好きだしパンクも大好きだしナーナーも大好きだから、まあ、それはねさあ そ, そうだわね当たり前こと言っちゃったんだなそうだよなって一番最初聞いた時に実はねすごいって思ってなかったんですよ聞いた時ってさ あの、痛くそだなって思った。正直、正直痛くそだなって思ってたんだ。歌い方とかよくわからなかったんだけど、逆にね、天才だなって思った。あとは、なんか日本に戻ると、レガセット。ガゼット超大好きだったんですよ。 そう、実はね、ビジュアル系だね。そう、ビジュアル系、ビジュアル系ね、実は好きだったんですよ。ちっちゃい時に、ちっちゃいっていうか、ね、たまちゃたまちっちゃい時だったんでね。ガゼットはね、オートちょ大好きだったんですよ。一番最初聞いたの時に、多分フィル、Filled in the Beauty だったんだけど。で、なんか、エースも良かったんだね。なんか、わかんないんだけど、その事態は結構、エースはすっげえ大クオリティが、ちょっとバッドクオリティだった。すっげえ分かれてた気がしてるんですね。でも、ガゼットのオートとかに、 イタメはもう役場役場だと思ってたマジでもうも う, もう最高最高だった、えー、イタリアに何回もね来てほしかったなんですけどね来てないか来てた時に私はいなかったかってあ生で見たことないんだけど。ショ いいと思うファンのことがち ょ, ちょっとかわいかもしれないけどちょっとずっとどうやっていけばいいのかで分からなくてでもやっぱりビジュアル系はねなんかビジュアルは大事って言ってるんだけど外国からを聞くといや結構音もいいんじゃんってすっげえ思うもう当たり前かもしれないけとでほんとそう思う。 うんまあ、これもメジャーだね。メジャーだけど、やっぱりメジャーの、メジャーのことが。まあ、あとはね、多分、だんだんにメジャーじゃなくなっちゃう気がするんだけど、A、Fall Out Boy。そう、最近は、その、日本人のドラムの子供とコラボとかしてるんですかもう、んか、かわいいか。かわいいっていうか、すっげえタレント思ってるね。ちょっと、私ってさ、その年ってな何ができたの何もできなかったんだなって思った。私何もできない。 <笑>ほんとポンポンポンぐらいすごいもう天才素晴らしい素晴らしい本当あ大好きですねって思うでもまあ「ファーアウトボイ」っての話に戻ると何だろう元気がもらえるしなんか映画の中みたいの強固だと思うですね世界に入っっててしまってもう頭の中はすっ すげ映画見てる感じする。すげえわーって。なんかピリがなくてもピリ自分で作るわ、頭の中で。<笑>おすごいよって思うで、まあ好きな曲はね、I don't care だったんですね。 多分ね、聞いた時に、学校、高校生に入って、いじめされた後にすげえやっぱりレベルっていうパンクってちょっとやっぱり変わってたんですね。逆に、誰が言われてももうもう、I don't care だったのもう知らない、気にしない、どうでもやんたって。 強くなって<笑>でもう一つはねやっぱりそれはほんと11歳ぐらいの時に CD も買ってたんだけど残念だねめっちゃ残念なグループは「リンキンパーク」だった そ, それもメジャーそう当たり前それもメジャーだけどもうほんとね一番最初が音楽だけではなかったから初めてインターネットが触った時に私アニメミュージックビデオまあマッドと言うんですよね多分あの日本語で。 アニメとかを 使, うを使って、クで使ってる映像が超見るダ大好きだったから、その、たまたまソニック、ソニック X というの、動画を見たら、リンキンパークのキョークめっちゃ流れて、超大好きになってたんですよね。きっかけち直、直訴かもしれないけど、ほんとそれだった、ソニックの陰でリンキンパークも好きになってた。もうマジなんだよ、これって。変な、変な子です。すげえ変な、変な子だって。 友達もなくてさ。<笑>人間パークはね、もう言葉がいらないぐらい天才だったし「メテオラ」というのアルバムが当たり前一番本当一番最高だったと思うすっごく織り込んでもうずっとずっと来てちょっと今聞くとち ょ, ちょっとちょっと泣くんですよちょっと泣きはははははははははははははは ちょっと、やだやだやだ。次は、あ、最近気になってるの、ロックバンドがいるんだけど、シムというんですよね。アルテルナティブポップパンクバンドですよね。もしかして、そんなにカッシュの見た目もあるし。それはね、なんだろう、な、何が思い出、あ、一番最初ね、聞いた時に日本人と思わなかったよ。で、まあ、というの。 あの歌詞あの、ボカリストなんですけどの、見た目からすっげえ気に入ってて、あれ何がアメリカのなんかバンドかすっげえ思い出してたから、日本って。 なな感じしないねで最近はほんとずっとそういうタイプを聞いてて私もいつかこの曲見たい出したいなーって思うロックバンドやりたいんだけど歌は下手くそだからどうシようもう練習するしかないもう練習するしかないよマジでであのもうとりあえず趣味で始まればいいんじゃないかな最近で考えてるんだけど<笑>うんあ 思い出した思い出したというか結構これはね十歳の時は聴いてた小学校の小学校来だった1年<音声>そうあのシステムオフダウンのチョップスウェイが超大好きあざまそうですねあそうですね超有名な教科なんだけどかっこいいんじゃんすっげえ気持ちが 入, 入り込むなんか中身がね やっぱりロックを聴く時の特にそういうギータの音とか声ちょっとアグレッシブの声とかなんかいろいろ来てなんだろう<笑>夢を見てるんですよね完全にまあ例えエ XJAPAN って当たり前くらいだったんだけど意外と私は YOSHIKI さんと6ヶ月ぐらい一緒に働いたことはあるんだけど YOSHIKI さんの MSC その番組の MC としてそこに働いて BizJapan のライブもあの会場誰もいないの時台風すっげえ大きな台風が来た時に初めての生見てすげえ感動したんですよ心をもう泣きながらぐらいだったんだけど J−ROCK の神様神様たち来たみたいだからもっとねいろんなところに行きたいんだねあとはコンフィデインとか ファイドとか、ムックとか好きだったし、アマザラシ、ファクト、レンドメイド、レディベビー、ワミナ、ワミナ、オーラルシガレット、スピローズ、トータルファイト、グリーンデイ、キングニュー、サカナクション、アジアンコンフー・ジェネレーション、フォルトグラフィーティーはい、ということで、あとはおすすめしたいのバンドが一つがあるんですよ。レイツーターって言うんだこういう感じがするんですよ。中学生